おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、題しました、寒中水泳でございますが、まあ、季節柄いいかなとかね、えーうん、季節柄そう来たかとかって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、実はこれ、漢字が違いまして、韓、はい、中は韓国と中国という意味で、うん、え、水泳は衰えると栄えるというね。寒中水泳。なんかあのー、先月かなんか出ておりましたね、あの、あれが。あの、両国の関係好感度かなんかが。 そうですね。ああ、中とも、まあ日本が、まあ向こうもそうですがひどいね。あんまり良くないですね。良 く, くないな。なかなかこの隣国二国と日本、えー、今のところうまくいっておりません。まあ今までも割と問題あったんでしょうが、行きそうになって壊れる、行きそうになって壊れるという、そういう隣国との歴史の繰り返しでありますけども、この、韓中に、 関しましまて、えー、なんかこううが衰えたり逆らいえた、ー、たりという、えー、そういう問題点を踏まえまして、面白い方が論説文を書いてらっしゃいます。角、えー、川学芸出版、黒羽博さんあ。この方が、寒中水泳と武士道というような、隣国と日本の関係に関する、ま、位置。 どうも立ててらっしゃいますけども。はい。え、えー、この方なかなかやっぱピクセル博学でね、えー、中国、韓国と日本との外交関係回顧録であります。まあもちろんこの方漫画家あ、作画家でコメンテーターとおやりですけども、歴史に対する造形ものすごく深くて、生中 な, な歴史小説家に負けないという、えー、その歴史から未来を予見し、明日の知恵にするという、この人のインテリジェンスは、 この人はもうなんとなく国際政治学者などのこのヘリクツを凌駕するほどの知的な牛断者。はい。えー、黒帯の持ち主ではなかろうかと、はい。はい。そんなふうに思いまして、この本を取り上げてみました。まあいろいろあのー、中国、韓国の見方あると思いますけども、なかなかね。うん。こうやっぱどういう国なのかっていうのを、 なんかこう、あんまりこう、日本人ってはっきり意識してない。うん、中国といえば、かなさん、どんな国だと思いますキャッチコピーつけるとすれば。えー、難しい ね, ね。キャッチコピーってね、まあ、ね難しいなぁ。まずは中国4000年の歴史とかって、まあえー、よ く, よく 言,、ね、言いますな、ねえーえー。その中国の4000年の歴史につきまして、黒金氏は己の見解を、 こう解かれております。一口で中国をまとめると、か、春、し漢、ん、隋、ん、かん、しん、とえ中華民国、中華人民共和国。14度、4000年にわたって国が変わったという国ですという。はい、で、中国王朝のこの推移は、まあ、ある意味では、我が国の政治権力とは全く違いまして、 様変わりするんですね。まあ、これは我々が考えるときに肝に銘じていなければならないんですが、前の時代のことは全部チャラっこにして、ごあさんに願いましてと言いながら新しい国家ができていくという。日本ってのは引きずりますよね。うーん。なんとなく。はい、ね。日本ってのはなんかこう、あのー、横に平べったーく、あの、儲かったら次の間を立てていく旅館みたいな感じありますが。えー なんかそういう流れがあります。繋がってる感じがありますよね。は完璧にこう切れてしまうという。で、えー、忘れてはいけないのはと黒金博士さんがおっしゃってるのは今の、えー、共産党政権。これはある意味ではもう共産党王朝と言ってもいいかもしれません。それぐらいの力でありますね。えー、この、お権力は1949年10月1日に生まれて年齢は、えー、中国の歴史の中でも最も若くてまだ65年。 しか、えー、この、年齢を重ねていない。非常に若い国家である。こう、私もちょっとね、結構、カノさんなんか若いから知らないんだけど、びっくりしたんだけど、俺なんか毛沢東世代だからね、はい、毛沢東という偉大な政治指導者がいて、この方がわずか30年、40年前のことでありますが、 この人がおっしゃっておりましたのは、この人、毛沢東という人は、中国4000年の歴史を激しく否定した人なんですな。え、う、え、んうん。最も毛沢東さんが憎んだ中国の偉人は孔子なんですよ。うん、こ の, の信じられるなんでですかえ、まあ、孔子のような奴が中国人を古い価値観に縛り付けて、ボンクラにしたっていうね。うん。うん だから、毛沢東さんがやった文化運動は、その、孔子の病ですな。孔子を称える学び屋を叩き壊せという。これはだから孔子病ってものすごく、公衛兵ですね。毛沢東さんの古文の青年部によって破壊されたんでありますな。はい、で、その次に憎んだのが先行王朝の信。この人はもう信が、 大嫌いでありまして、えー、中国の老朽ぶりを晒して西洋から日本にまで舐められた屈辱の始まりは真であるっていうね。えー、論語、老子、宗子、えー、孫子、えー、水古伝、西遊記等々の、えー、古典の上に中国の文化が続いていると思ってはいけない。この、否定されるものがいくつもあるんでありますね。共産党が全ての活用 決めるんです長い話になっちゃいますんでねえゆっくり聞いていただければと思いますが隣国のその様子を、うん、つくづくえ遠望したいと思いますこの続きまた明日のまな板の上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです関、えー、中水泳と題しましてまあ韓国と中国というこの隣国二つその交友詩をですね映画衰えたり逆らえたりするということで関中水泳と 衰え、栄えるという、そういう文字を当てておりますが、まあその隣国 二, 二つを、えー、眺めてみようではないかと。で、中国とはどういう国かということを語っている今週でありますけども、えー、中国という国はつい3、40年前までは、えー、激しく孔子を憎んだり、えー、それから中国の古典を否定したりということだったんですが、 オリンピックでコロッと変わりましたね、北京オリンピックで。えー、俺、あれ結構びっくりしたんですわ。はい。あの、孔子を称える大デモンストレーションがあったでしょう。うん、あの、論語を何万人が読んでるみたいなのをやってました。覚えてないああ、うん、っと、そんなあなりましたっけそ う, <笑>うそう言われると話す言葉がなくなりますけど。<笑><ジで><笑>覚えていてよ、あんたって。はい。え、それ北京オリンピックの時ですかやってた。孔、う、子、ん、をなんか参加する、称えるというね。うんうんうん 毛沢東の時はあそこまで馬鹿にしたのになぁというね。そ、はい、から毛沢東さんは新朝という王朝、前王朝は激しく嫌っておりましたが、習近平さん違うのな。えー、ものすごくあの、新朝のことをね、あの日本によって潰されたというようなことで、激しく日本叩きの材料に新朝の崩壊のことをおっしゃっております。はい、この辺パラッとこう、変わるんで、 ありますね、うんえー。中国のこうい う, こう大きなこう、あのー、考え方の違いというのはどのあたりから始まったかと言いますと、四代目の江沢民。この人あたりから大幅に変わりましてね。はい、この人がね、やっぱり、毛さんと180度発言を変えたという。この江沢民さんが新子そばが仙台師匠と、 前の代の師匠であると呼び始めまして。でも、毛沢東さんはね、心を激しく罵ってらっしゃったと思うんでありますが、なんなんでしょうね、このあたりはね。えー、これ、江沢民さんはおそらく、政権がどうやったらうまくいくかを考えるときに、なんていうか、中国はずっと続いてるんだっていうふうに、ん、やっぱ、なんか、こう、思われ んでしょうね、はい、ちなみに中華人民共和国今のまあ中国共産党の中国の前、まあ、短い短命でありますが中華民国という国がありました、はい、これ日本と現実に戦争した国でありますけども中華のかかっってててどっから来てるか知ってるええー、あの哲也さんがもうおっしゃってたのは真ん中に花がああ私たちが真ん中だあたっていうことですよね。あ 中国の一番最初の古代王朝、4000年前です。はい、が、カなんですよ。あ、そうなんですかこれがね、夏って書きます。ああ、それ、あ、え<笑>。で、同じ響きの花を持ってきて、中華としているわけでありますよ。はい。ですから、うん、そこから続いてきたんだ、ということで、ね、はいえーにえー、中国という国はずっと連綿と続いてきたという。このあたりは、何なのかな、と、 思うんであります。なんでこう古代と中国、現代を一夜にしてチャンネルを切り替えるように結びつけたのか。これもしかすると、どっかの国の真似かもしれませんな。どっかの国はい。なんか遠い昔と、あのこう現代を結びつけて、はい、そこは結構うまいこと言ってるんですな。はい。日本です。はい、明治維新と言いますが、 明治維新の革命をやり遂げた人たちがスローガンにしたのは、えー、あれですかね、王政復古ですから。はい。昔の政治に戻ろうって、そう言ったわけです。だからって戻ったわけじゃないんですよ。はい。戻ったわけじゃないんですけど、戻ったっていうことに し, したというのが、こうなんかうまくいったんでしょうね。うん。あの、人間って、 なんか面白いなと思うのはこのあたりで、ええ、あの初めての道って怖いし遠く感じるじゃない、はい、でも1回この道は通ったことがあるぞと思うとそんなに怖くなくなるでしょう、うん、そういうのが心理的にあって日本人は王政復古ということにしたんでしょうね、はい、黒金氏こんなことをおっしゃっております光沢民さんというのはこう今でもこう事例をこう紐解いてこう見ますとこの方は本当 本当に日本が小らにくくて仕方ないんでしょうね。えー、えー、真の国力を削いだ日清戦争から国民党との戦いを、やりました。えー、日本、日中戦争ですね、これが。えー、その後、日本を小馬鹿にするという、それがやっぱり文化の一つになっておりまして、あの、日本のことを、あの、馬鹿にするときに、小日って言うんですな。 聞いたことあるでしょ小日運動の仕事ですね。小日ね。小さい日本っていう、はいね。小さいから仕方ないじゃないですかね。 うん、<笑>いつも思いますけど。まあ中国に比べたらね。は、ね、るかに小さい国なんで、ねえー、当然のことをおっしゃってるなと思います。黒金市に戻りましょう。黒金市、こんなことをおっしゃっております。明治4年1871年、宮古島の漁師が死刑に会い、台湾に上陸、えー。これは現地の、その原住民の方により、この宮古島の漁師が斬殺されております。これに怒って、兵を出兵したのが大久保利光なんてあります。 その時の政府が、新国なんでありますが、はい、新国はこの時、えー、知らないと。台湾は俺たちの国じゃないと。こう言ったと。このあたりから、この、なんかこう、外交、国境問題がギザギザし始めるんでありますが、え、それはまた明日の続きといたしましょう。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。今週は、まあ、隣国の韓国と中国、えー、そことの交友詩を探るという、えー、そんな演目でありますな。この隣国と、はい、なんとか、 まあ、うまくやっていくためにと言いますか。ええ。なんかこう、お互いの歴史を紐解こうというね。そんな感じであります。はい、昨日は、明治4年でありますけども、宮古島の漁師が死刑に会い台湾に上陸。で、これ、現地の方に殺されたって、うん。怒りました、大久保利光は、清国に対し、犯人の引き渡しを要求。ええ、清はこの時、台湾を、けがいの地、という。怪いって言ってますね。自分たちの範囲じゃないんだと。うん、支配地ではないんだと。 で、所有を否定。でも、大久保は、この殺害者を許しませんで、台湾へ出兵。えー、ここは、真の支配ではない上に、出兵したと、偶然と言い放ったわけでありますな。はい、このことを、江沢民さんは、侵略戦争の始まりと言っているわけでありますね。ですから、尖閣問題ってのは、このあたりに、あるわけでありますけどもね、新国からかすめ取った。 と、えぇ、ー、郝民さんの弟子でございます、習近平さんの主張は、あそういうことでありますが、ちょっとこのあたり、意見がぎくしゃくしてるんでありますな、はい。あの、中国っての面白くて、指導者によって意見がやっぱ大きく変わるんですね。え、えー、何ヶ月か前かなあ、12月のことだったか、あの、香港で学生さんたち、 はい。の運動が完全に、ね、まあある意味で潰されたわけですけどもね、えー、ペシャンコに潰されたわけで。でも、香港の学生さんたちは、あの、英国があ中国に返還するときに、50年間、うん、ちゃんとこう自治権を認めるようにっていう約束したんですよね。はい、それをあの、問い合わせたら、中国政府は消えたって言ったみたいですね。約束は。 50年間って約束してあるんですが、変、う、換、ん、してまだ10年ぐらいでしょ ?10 運年でしょ、はい、それはもう消えたって言ったというから、どうなるんでしょうね。これはなんかこう文書でのやり取りうそうです。きちんと書いて調印したんですよ。うん、はい。それはもう な, ないって。そんなひどい話したんですかだかそれがやっぱり中国という国は、あの、通るんでしょうね、今ね。はいえー 鄧、えー、東昌平さん、1970年代中華の指導者であります。えー、白い猫でも黒い猫でもネズミを取れば良い子、良い猫と言い切った方でありまして、儲ける意欲のあるものから儲けていいっていう許可を出した人で、まあ今の中国の経済発展のスタートを合法一発合図した人はこの東小平さんなんですが、この人はやっぱり日本をかなりコピーしたんですね。 この人はあの、日本の新幹線を見て腰抜かすんですな、これ。びっくりするんですな。うん、あまりの速さとか、あ, あ, あまりのその、あのー、性能の良さに。はい、なんかすっごい感動したらしいですね。だから、うん、新幹線の真似っていうのはもうこっから始まってるんですね、うん。ものすごい憧れがあって。で、この時帰国後に、こう言ったそうであります。 日本でさえあれほどの経済的大国になれたのだから、中国にできないことはないこの日本にでさえと言い切った一言に、東昌平さんの日本へのなんかこう、意欲といいますか。はい。え、こずにくさが出てるに<笑>小でにくさ<笑>やっぱね、なんかね、小ずにくいんでしょうね。小面にくいというような。 ってどこの言葉ですか小面にくい。小面にくいって言わねえか。うわあんまり言わないですね。小面ってどう書くんですか小さい。小さい。お面の面。こちらん、うん。あ、小面にくい。ああ、こにくいっ て, いってそごでもなんかニュアンスわかりますにく、ね、かるでしょ。にくいんじゃなくて、小面にくいんです。うん、小面にくいっていうね。わ<笑>かります。えー、当昌平から4代経ての習近平まで、日本への小面にくさ、外交は、 まあ、ずっとこの続いてるわけでありまして、今や共産党政権の伝統的なあ技となっているわけでありますな。はい、えー、小日、小面に恋、日本への嫌がらせ外交は、えー、この後も変わらないのではないか。これは私が言ってんじゃないですよ。はい。人のせいにして悪いんですが、黒金さんが<笑>そう言っております。あの、黒金さんのなんかお怒りはわ か, かるんですけども、あのー、あれですね。どんどんどんどん、 増えてますね。観光客が。えっと、どっちからどっちに対するです中国の。中国から日本、うん。いや、ものすごい多いですよ。なあ。はい。この間、私、渋谷の、はい。いろんなあの小道具を売ってるところ。小道具を売ってる小道具を何の小道具ですかいや、なんかほら、釘とかよ、マットとかよ。そ刺してくれよ<笑>はは。店の名前言えねえから。は, は、ホームセンターみたいなところですか。そうそうそう、あるじゃん、渋谷に大きいのが。 あ、雑、大きな雑貨屋ですね。そうそうそう、何となくわかりました。はい。はいそこの4階かなんかで、<笑>はい、何買ったんだっけなんか買ったんだよ。はい。そしたら、相手してくれた人が、台湾の人だったよ。あ、店員さんだよ。はい。だから、どうも、中国からのお客さんのための、うん、アルバイト要員だった。中国、中国を喋れるように う, うん。それで、なんか顔見知りの店員さんと話して、はい なんかに人数は多いんですよ。ってつまりお客さんの数はね。だって銀座のデパートなんかも中国を飛び交ってますもん。ああ、えー。台湾の方とかもいらっしゃいますから、そう簡単に言えないんですが、はい、それでも、ものすごいでしょ、うん。前年比 30% プラスとか、その勢いですよね、はい。で、もしかしたらですが、そういう人の中から、 日本に関する見方とか考え方とか、ゆっくりこう、チェンジするかもしれませんので、うん、まあ、地道に積み上げていきましょうや。この続きまた明日のまな板の上で。おはようございます、武田鉄也です。おはようございます、水谷方です。まあ、あんまり明るい話題がポンポンポンポン出てこなくて、本当に申し訳ありません。<笑>んね。うん。続いて、韓国。ここも、やっぱり、日本が嫌いな方が、 たくさんいらっしゃるんですね。やっぱり日本嫌いだったら 70% くらい超えてるんでしょう。韓国でね、えーはい。日本も同じぐらいですから、どっちもどっちでありますけども。でも、あえて話題にしましょう。はい、ね、うんえー、続いて韓国でありますが、ソウルの反日運動家が叫んだ言葉に以下のような声があったと、えー、黒金博さんはあ本の中に書いております。 あの侵略と植民地獲得にアジアを血祭りにしたイギリスでさえ、文明の師匠であるギリシャには手を出さなかった。それなのに日本は朝鮮半島の我らを怪我したのだというね。いやいや、もう耳の痛い。本当に申し訳ない。彼らは日本に対して侵略の怒りをイギリスとギリシャに置き換えて、 えー、朝鮮半島はギリシャであると、日本にとって、いろんなことを教えてやったというね。はい、本当に困ったことに、ギリシャかなっていう思いが日本人にあるところが問題なんですよね。うん、もう調べると必ずこのことですね。あのー、戦前とか戦後すぐに、あのー、朝鮮半島の言葉が日本語を作ったっていう説が流布しましてね。はい あの、だから、やっぱりあの、優秀なあ朝鮮民族があ大和に移り住んで王朝を作ったとかっていう説がまかり通ったんですが、これ全部否定されるんですね、のうちに。証拠がね、全然見つからないんですな。うん。で, でも、韓国の方から言わせると、その、いわゆる高い文明の我らを、その侮辱したというね。 さあ、歴史見ましょう。1965年日韓請求権、えー、経済、えー、協力協定で、両国及び国民間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されたと二国間で明記されたんでありますね。えー、日本はこの時無償供用で3億ドル、経済協力がなんと2億ドル、計5億ドルを全額渡してるんでありますね。はい これはものすごい金額でして、ことごとく血の滲みような税で賄われたと。で、その当時の韓国の国家予算が 3.5 億ドルですから、それに比較すれば5億ドル渡してるわけでありますから、これを渡したんでありますが、政府に渡したんであって民間は受け取ってないということで、韓国司法は、それは国への賠償で個人の請求権は別という、もうその判決が出たんですよ。はい で、政府は、我が国は司法の独立を尊重していると、はい、支持しているわけで、もう個人がまだ請求できると。はい。え、はい、これはやっぱ、ちょっとおかしいんでありますが、まあ、韓国の大統領自らがね、司法は独立してるんで、司法の判断に任せると、おっしゃってるわけで。えー、だって国に渡したらその国の国民に渡すと、イコールにならないんでならないんですよ。はあはい。 あの、特に日本が渡した金に関しては、そういうことらしいんですね。このあたりがやっぱ日本人がどうしても腑に落ちないところでありますけども、まあこれが韓国のいわゆる枯れることなき韓国の恨みということなんでありましょう。しかし仕方がございません。はい。えー、まあ恨まれているんでありましょうから、恨まれるより手がないというね。はい。えーで、基本的にこれ私の考えでありますが、か、えと、ー、か、 からの国、中間の両国は今も超えることなき優位優越の歴史観があると。そのつまり、日本を歴史上下に見る文明を教えてやったという狂事、プライドが、あの、強烈にあります。で、この韓国、からの国、朝鮮の人たちはと言いますと私たちをウェノムと言います。これは和の野郎と書くんでございますね。はい、これは和という野蛮人というあざけりなんでありますけども、しかし、はい これもまたピサリとこう来ない一種あざけりの言葉ではないかと。それに、わってのはよーく見てみると結構いい字でしてね、うん。そう思わないうん、どうだろう。ほら、郷、う、土、ん、とかさ、だたんとかさ、中国の人が周辺国の人間には、こう野蛮人扱いするときには必ず獣とか虫片をつけたわけじゃない。はい。 ところが和に関しては、これ中国の方がつけたんでしょうけども、何のことない人弁なんですよ、うんはい。人間なんです、ちゃんと。作りも、あの、任せるという意味ですが、これは、あの、稲束を背負って踊る巫女の姿なんでありますな。うん、だから、米を作る人たちという意味なんで、あんまりこう、侮辱の言葉にはなってないんでありますね。 えー、それからもう一つなんでありますけども、あの、韓国はですね、1980年代から、これ前ま、あの、扱いましたが、半島南西部で、権力の象徴である前方後円墳が次々と見つかって、なんと14期見つかってるんです。で、韓国学会はこの発見当時、前方後円墳はこれだから、韓国から上の上へ、わへ、教えてやった埋葬の、 形であると言ってたんですが、これがすぐ矛盾が露見したわけですな。それは、どう考えても、前方後印符に関しては、韓国から日本に来たんじゃなくて、日本から韓国に行ったという説が、実は当然なのではないかという説が出始め、 パンでございますね、はい。古代に戻りましてもこの辺どうもギクシャクしてるんでございますがね。隣人のことさらに考えてみたいと思います。この続きまた明日のマネージの上で。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷真梨です、えー。申し訳ないだんだんやってるうちにだんだんだんだん気が重たか<笑>なんか明るくない感じがしますね。そうなんだよな。<笑> なんか中国と韓国に関する話題で明るい話題欲しいよな、なんか。めいってくることが多いですね。すっげえいい人がいるぞ、みたいなのがね。<笑>ま、ちょっとね、あの、黒金さんで、あの、非常にあの、中間問題に関しては、鋭ごいご意見をお持ちの方なんでね。はい。随分あの時は面白く読んだんでありますが、今取り上げるとなんか、だんだん気がめいってくるのは何なんでございましょうね。<笑> これは私自身も調べたことなんでありますが、朝鮮半島の各所から日本の遺跡が見つかっている。これ事実なんですね。前方後円墳という古墳が見つかっている。で、最初は日本の学者さんも多分、その形が日本にやってきたんだろうって言ったんでありますが、最近その定説が全部崩れた。な、うんでかっていうと、韓国にある前方後円墳から日本のもの としてて断定できる品物が見つかり始めたんだって、はいあのー、日本の木材とか石材が韓国で見つかってるんだって。うん、それは追跡できるんだってな。はああのー、だから、まあ、ズバリ言うと、あのー、かつての古代に朝鮮半島には日本の勢力が生活してたっていうね。もうそれが、 韓国の学者の方、あの、あるいは反日の方がいらして、もう許せないんでしょうね。ええ。今、その、前方後円墳を壊して違う形にしてるっていうね。へえ、うん。それはね、やめた方がいい罰当たりそうですね。罰当たり、失礼なよ。え<笑>え、ね、韓国人に罰は当たりませんけども。でもやっぱりあの、歴史は歴史として、あんまりあるものを、に、スコップとかブルドーザーかけない方が、 あの、なんかいいような気がしますね。えー、韓国に昇格堂古墳群というのがありまして、どうもここも前方後円墳を横にえ切りましてですね、真ん中を盛り上げて3つの古墳が連続してという古代朝鮮発祥のものであるというのを今作ってらっしゃるんでございますね。はい、こういうあの、改ざんの土木工事はやめ。 うがいいいいのではないかなかという、ね、このあたり黒金さんもすごくく激しし怒っってらっしゃいますね、えー、この辺ね、ものすごく激尺してるんですね。あの、慰安婦問題等々もありますんで、歴史を、あの、両国で考えようということで、古代史から全部共同で勉強しませんかっていう会があるんですよ。あ, あ、実際にあるんですか あ, あるんです、あるんです。それね、参加してこらっしゃらないんですよ。 来ないんですよ、向こうの方が。韓国の方が参加しない。はい。歴史認識っていうのが、あのー、いわゆるこう、戦争中だけにとどまってるんですね。もっと深くまで行っちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりなんかあまり積極的じゃないんですね。はいえー、中、あの、韓国そのものが、意外と大学ごとで歴史学会が、 バラバラに説を出してて、統一的な見解がないそうなんでありまして、統一的な古代史がないんでありますな。それだったらはっきり申しまして、東洋のギリシャは気取れないわけでありまして、えギリシャであるためにも、このあたり、やっぱり、なんかこう、しっかりもう一度調べてはいかがかなという提案をね、私があしてもどうしようもないんですけども、なんかそう思ったりなんかするんでありますな。はい。はい。あの、 あの前に取り上げた内田先生の日本辺境論ってあったじゃん、はい、やっぱりそうだと思うね日本は本当にアジアの片隅端っこであの中華の文明とかそれからえ韓国あるいは朝鮮半島がたっぷり蓄えたあの文明文化というのをやっぱり学びつつ生きてきたというふうに思うんですよね。はい その事実は絶対にあの動かないと思うんです。で、日本の一番なんかこう、いいところは何かっていうと、あの、外国からやってきたものを、あの、無駄にしてませんよね。それが日本の文明のいいとこだというふうに思うんですよ。はい ですから、あの、中国文明、から朝鮮文化、そういうものの影響を多大に受けてるってことは誰も否定しませんので、うん、よければアジア的な、なんかこう、検知で、もう一回この古代史から中世史うと進むといいですね。はいうんえー、これは韓国に行くとわかりますけども、えー、韓国には、あの、反日の英雄、 の銅像がいろんな町に立っております。もう一知らないいや、行ったことないけど、見たことない気がする。見るかな気が付かなかっ た, かったあんまりき、ちょっとちゃんと見なかったですね。はあ、これはもう韓国のあの、やっぱりあのあれヒーローですね、はい、リーシュンシン。はあリーシュンシン えー、文禄から慶長西暦で言うと1594年から1 9、えー、1597年、日本軍との戦闘で、えー、戦い続けた韓国の英雄であります。はい。ね。でもあのー、黒金さんの調べた結果によりますと、リーさんの戦いっぷりってのは、あんまり良くないんですね。えー、どういう戦いっぷりだったか。これ黒金武士でありますけども、はい。 D さんは絶えず、急戦を結んで攻撃を仕掛けてくるという、えー、奇襲の名人だったらしいんでありますね。なんか、急戦時に協定を守らず奇襲をかけるというね、うん、この辺英雄感の違い等々もあるんでありますが、ああ、隣国二つの関係者、えー、さらに来週も勉強を続けてみたいと思います。この続き、来週のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です。えー、寒中水泳と申しましても寒い中泳ぐというわけではなくて、韓国と中国、その交流史に関しまして衰えたり栄えたりという外交史を振り返ろうという、そういう意味の冠中水泳でありますがね。はい。はい、まあちょっとね、あのー、愉快な楽しい話が次々と。 というわけには参りませんで、比較的ゾッとすると言いますか、えー、寒い話もあるんでありますが、でもそれが現状でありますんでね、はい、現状をしっかり、えー、見つめましょう。この冬の寒さ、耐えてこその春が来るというね、はい。はい、えー、本当に自分を励ますような言葉で、今週を始めておりますが、<笑>えー、先週は韓国の反日英雄。これは、えっ、ー、と、文禄から慶長ですね。 えー、秀吉の時代の反日英雄でありますが、リー・シュンシンを取り上げております、はい。この方は日本軍との戦闘で最も勇敢であった、と。ところが、資料にも残ってるんでありますが、このリー・シュンシンさんは、黒金博さんの説によりますと、急戦時、もう戦争は一旦休もうと、そういう協定を結んだ瞬間に、協定を破って仕掛けてくるという、う敵の裏を書くという、う 黒金さんは、あこの李俊臣、果たして英雄か、ということをおっしゃっておりますが、はい、この李俊臣さんにとどめを刺したのが、島津義弘、あのー、和蘭の蘭の時にね、秀吉が、はい、ま あ, あ、朝鮮の駅で戦を仕掛けるんでありますが、はいえー、その時にその李俊臣さんにとどめを刺したのが、島津義弘という薩摩軍だったという。うん これはあのー、え停、ー、戦協定に従って、島津が撤退するんですよ。はい。これ、秀吉が死んだからかなそれで撤退を開始するんでありますが、撤退を開始して、えー、船に乗った瞬間に、李舜臣さんが攻撃してきたという。うわぁ。すごいやり方ですね。<笑>それで、これは島津が怒っちゃったんですね。ね それで、その、島津が反撃を開始するんですな、李俊審のこの軍隊に対して。で、えー、この時にその明の連合軍、中国の連合軍がいたんでありますが、ちょっとですね、あまりにも卑怯なって、明軍が李さんを捨てたらしいんですよ。あ、明がはい。ほう。<笑>それで残された李俊審が、 島津の攻撃にあって戦死したという。うえー、そういうことなんでありますな。えーえー、この李修信さんのことを、えー、黒金さんは手厳しく土さくさにつけ込む英雄って言ってるんでありますが、<笑>えー、英雄も色々でありますけどもね。はいえーえー、この島津の戦いっぷりっていうのは、これは韓国の歴史の方にも載ってるんです。はい、これやっぱり、 島津って強烈だったみたいですね。こう、李朝鮮が記録に留めたって言うんですよ。その島津の恐ろしさを。はい、全く死を恐れないって、島津って。<笑>それでもう号令がかかると、もう我先に戦いを挑んでくるっていう。朝鮮発発音では島津のことシーマンズと言ってます。 で、シーマンズの威風、ちょっと変わったところで、シーマンズっていうのは、えー、その日本の南部にいる一族だけども、ここは裁判所があって刑務所がないって、そんな書き方を記録にしてるんです。わかりますえ、意味がわからない。裁判所があって刑務所がないっていう。えー、裁判はされるけれども、うん、じゃあその罪を償うところがない。はい。だから、 えっと、侍が卑怯なことをして裁判所が死刑って言うと、うんうんうん、本人がちゃんと自分のこと自分で死刑にするっていう。切腹しちゃうっていう。それから禁錮5年って言うと、はあ、自分家に、あの、竹やりを坂、バッテンにかけて一歩も出てこないっていう。自分で。うん。近親秩序を自分でやるから、はあうん、そ, そういう一種のあの、怯えもシーマンズについて、 感じたらしくて、うん、そんな風に言ってるんでありますな。はい、ええー、まあ、後の話になりますけども、えーまあ、このどさくさの英雄とお黒金さんが呼び捨てられます、えー、この李俊信を英雄として、えー、韓国中に銅像を立てた、えー、その、韓国の大統領が、ボキさん、パキさんでありますな。今の大統領のお父さん。はいね この方は、えーまあ、反日をばーっと盛り上げようということで、李春心を英雄にして各所に、えー、銅像をというね。で、その娘さんが、今度は同じ、えー、反日でも、李春心と違うパターンで、えー、反日少女の像。少女像、はい。反日の少女の像を、はいえー、各地に、えー、アメリカも含めて建てられているというね。うん まあ、親子二代嫌いなんでしょうね。うんえー、もう嫌われたから仕方がない。ちょっと話が集まって、すいませんね、なんか。<笑>はい。なんか、はい。ここから先なんでありますけども、事実というのは誠に不思議なもんでありまして、えー、この李俊心に続く韓国の反日英雄がアンン、安順ンはい。 あの、日本の初代、えー、総理大臣、伊藤博文を暗殺した青年なんてありますが、えー、これ今、結構ね、クエスチョンマークがいっぱいつく、謎だらけなんですね。え、このあたり、ちょっと、今週メインで頑張っていこうかなと思います。お聞きくださいませね。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加賀です。えー、韓国と中国との、まあ、関係史みたいなものを振り返ろうというね、寒中水泳を衰えたり、栄えたりするこの関係史でありますけども、えー、もちろん元ネタございまして、黒金博さん、えー、角川学芸出版で出ております。 この人どこで調べたんですかねね細かく調べてらっしゃいますね。さ反半日の英雄ですな。この今世紀に入っての、アンジュンコンによる伊藤博文射殺事件という、暗殺事件というのを、えー、振り返ってみたいと思います。これはもう、ハルピン駅に銅像が立ってるという、まあ日本人としてはなんか心が痛いですな。えー、えー、まあ、しかし、ちょっと落ち着いてこの事件をゆっくり見てみたいと思いますが、 実はね、かなさん、こういうことなんですよ。はい、黒金氏があ集めた資料によりますと、伊藤博文暗殺さん、反日の英雄、安淳魂であります。で、これは誰も疑いません。日本国内においてさえも、安淳魂という、ま、あ、えー、一種暗殺者、テロリストによって、えー、我が国初代の総理大臣は射殺されたと。ところがですね、残った資料全部並べますと、ものすごく奇妙なんであります。 一説によると、本当に安純婚なのかという疑いができ、出てくるんですな。はい、えー、韓国の方もこの放送を聞いてらっしゃいますから、この辺は、えー、ちょっとあのー、考慮してね、丁寧に喋らなければなりませんが、これはあくまでも黒金博士さんが集められた資料であります。ただし、デタらめではないと思うんであります。うんうん、こういうことなんであります。 アンジュンコンが伊藤博文を撃ったということに関しては、歯科歴史家の間で未だに解けない謎がいくつも残っているということなんです。現場に残されたもの、その事実のみを見つめてみよう。黒金氏は言います。この事件を明治42年1909年10月26日午前9時、国立交渉春瓶駅前で起こったと。 早 朝, 朝、朝ですな。アンジュンコンの狂気は、ベルギー製の拳銃、7連発。銃の形は、ブローニング拳銃だそうです。アンジュンコンは、6発弾を込めておりまして、5発撃っております。はい、これはもう、残った、あれから銃からわかるわけですな。アンジュンコン、クールなんですね。一発を自殺用としてちゃんと残しております。うん、で、この時にアンジュンコン、やっぱり、知恵があったんでしょうね。 銃の殺傷能力を高めるべく、そういう方法があるんでありますが、弾丸に、拳銃の弾丸に、十字の刻みを入れてる。うん、あの例の椎の実弾があるでしょ ?C の実弾 あ, あの、銃の鉄砲の弾。椎、はい、の実の形、ドングルみたいな形 あ,、はい、あそこの頭にね、十字を入れるんですって。十字入れるとどうなるんですかあの、肉体の中に入った時に、バシって割れるんだって。う 反日の英雄日本人大嫌い。ね。だから、安淳君の弾丸撃った弾には十字の刻みが入ってるはずなんですよ。取り上げた、取り上げたあ一発にもちゃんと十字が入ってたわけですから。彼自身もそのことを言ってるわけですから。うん、ね。で、まあ、クールンでありますが、今度は伊藤博美の残された遺体を見てみましょう。はい、伊藤博 美, 美は三発を被弾。 一発は貫通して未発見。これまだ、あの、発見されてない。ハルピン駅の駅前のどっかにあるんでしょうな。はい、で、体内に二発の弾丸が残ってる。その二発は腕を砕いて太ももに達し止まったという二発。で、これは上から撃たれたという。高いところから撃ったという。 その伊藤博文の体内に残った二発の 弾, 弾丸の弾頭に十字がないそうであります。え安純魂の弾じゃねえんだよ、はい。え、トンチンカンな話ですけども、こういうことなんであります。安純魂は五発撃ったが、伊藤の周りにいた日本人役人も被弾して死亡してる。 あの現場で死んだのは伊藤博文だけじゃないんですよ、はい。行きますよ。当たった弾数を一応、分かってるわけですから、現場からね。その、被弾した人の姓のみ、室田という人が5発、中村という人が2発、森という人が1発、上川という人が1発、田中という人が1発、計13発の弾丸が、 撃たれて、えー、うち先端十字は森が被弾したのみ、森さんに当たった一発だけが、安順魂の十字の弾丸と同じものだったっていう、十字の刻みがあったという。じゃ、他にも撃った人がいたいそうなんです。うん、どう考えても、この玉数、計13発飛び交ってるわけですから、安順魂だけじゃないんです。3人以上いないと、この銃は撃てないんですよ。 何人だこれ ?1,2,3,4,5,6。6人に向かって弾丸が発射されてるわけですな。うん、と、これ、変なことを考えると、ハン・ジュンコンさんは伊藤博文の顔知らなかったっていう可能性あるんですな。あ、誰だかわかんなくて、うん、とりあえず撃っちゃう。だっていいかい 室田っていう人には5発も当たってんだよ。弾数から言って、室田っていう人を広文と勘違いしたという説もあって、サスペンスフルですね。さあ、このサスペンス明日も続きます。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。まあ、あのー、戦後70年という、まあ、記念の年であります。えー、韓国、中国ではですね、この漢中の国では、 日本に対する、こう、反日感情がまた再び高まるという。しかし、出来事をしっかりクールに見ていこうという。そうすると、なんかこう、ちょっとこう、今までの歴史観というものの中に、いくつもの実は、クエスチョンマークが落ちていることに気づくという。えー 今週取り上げているのは、安順魂による伊藤博文暗殺事件という。まあ日本で初めての初代総理大臣が韓国の一青年によって、えー、朝鮮の一青年によって暗殺されたわけで、ところが、じーっと見つめると、変なんであります、これ。 ええ、これはもちろん黒金博士の独自の資料を、本の中で見て私もびっくりしたんでありますが、はいえー、この暗殺事件は明治42年1909年10月26日午前9時、国流交渉ハルピン駅頭で起こりました。ここには今、安純婚の記念碑が、えー 中国の許可を得て、韓国政府によって立てられてるんですが、この暗殺事件よく見ますと、アンジュンコンの狂気は、えー、ベルギー製ブローニング拳銃、アンジュンコンは6、 一発、うん、弾を込めまして、五発を射撃。一発を自殺用に取っていた。そして、殺傷能力を高めるため、えー、伊藤の身体に弾丸が入った瞬間、ばーっと割れて散るように、弾丸に十字の刻みを入れるという、えー、細かい細工までして、五発を伊藤に向かって撃ってるんでございますが、現場の様子を再現いたしますと、実は、この五発が飛び交ったんではないんでありますね。うん、全部で、 計13発の弾丸が現場に飛び交っておりまして、えー、その伊藤の周りにいた明治政府の役人、室田、中村、森、上川、田中にも弾丸が命中しております。はい、で、一番弾丸が多かったのは室田の5発でありまして、えー、十字の刻みが入った弾丸が当たっておりますのが森なんであります。で、 計6人に13発の弾丸が発射されてるんでありますから、もしかすると3人から4人じゃないかと。はい、暗殺のテロリストは。で、一番の問題は、安順根が十字を刻んだ弾丸が、伊藤の体内から発見されてないんであります。 そういう、伊藤には三発当たってるんでありますけども、まあ、一発は未発見なんでありますが、大内に残った二発は、断頭に十字の刻みがありませんので、安純根の弾ではないんです。つまり、安純根は、伊藤を殺したのではないのではないかという、現場からは、そんな風に、この、思えるわけでありますな。はい、ですから、このあたりは、 その、もう一回、現場から調べ直した方がいいんじゃないかなと思います。なんか JFK みたいな。そうなんですよ。で話ですね。で、弾丸が伊藤には上から当たったっていうことなんでありますが、ハルピン駅では駅頭平べったいところに安純ンの銅像が立っておりまして、安純ンは平地から駆け寄ってきたということになっておりますんで、うん、JFK にそっくりで、その角度からは伊藤の体内に入らないんであります。うん これあたりはもう少し頑張って調べた方が、正確に調べた方が、その辺頑張ってみたらいかがでしょうか。はい。それとですね、はい、もう一つ日本側から付け足したいことがあるんでありますが、はい、これ俺もそう思ったんでありますが、韓国を日本とドッキングさせるという、韓国の人がもうおぞましくて首を振るという、この韓国併合、日韓併合はありますな。これにも とも反対してた政治家が、今資料ではっきりわかってるんでありますが、伊藤博文なんですよ。えあの、伊藤博文は、韓国をあくまでも独立させようと努力してた政治家なんですよ。はい。伊藤博文が当時動いてたのは、韓国人による政府を構想し、韓国独立を推進しようとしてたんですな。 で、日本には別の一派がいて、その一派が韓国併合に動いてたんですよ。併合しないともうロシアから勢力が降りてくるという。これは、あの、あれです、あの、あ, あの男だわ、あのー、なんだっけ。あ、山形有友、はい。山形有友あたりが、その、やっぱり日英同盟を進めるためにも、韓国を併合しようとしてたというね。はいえー えー、ですから、日本の中では、えー、伊藤は韓国寄りだったあ、朝鮮寄りだったんですよ。うん、だから、安順魂さんはそのあたり、間違えちゃったってことですかあるいは、うん、あるいはですよ、一、う、つ、ん、だけ言えるのは、誰かから吹き込まれたかですよ。うん、安順魂さん。伊藤博文をやれと。うんうん 伊藤が悪いんだぞと誰かから言われて、えー、そのやったんではないかと。黒幕がいるってことですね。もう一人う、実は後ろに幕があるんじゃないかと。うん、で、ここでまたあ、非常にショッキングな言葉でありますが、これもあの、日本側の取り調べ資料に残ってるんですが、安コンさんの最後の言葉が、実に奇妙な一言なんでありますな。 このミステリアス、明日も続けましょう、はい おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。韓国と中国との歴史の中、非常にこう不幸な出会い方をした、ああ今週は日韓に関して話しておりますけども、安純昆による伊藤暗殺事件なんてありますけど、えーえー、昨日は安純昆の、えー、謎の言葉とかって言いましたが、安純昆、最後の言葉です。これも、あれですね、取り調べた日本側の警察が長所として持ってるんでしょうね。うん これはあの、安ンコンはまあ死刑になるわけでありますけども、えー、最後に残した言葉というのが、えー、資料として残っております。安ンコンは一番最後に何と言い残したか、はい。我の罪、我が輩の罪は弱き韓国の民たるが罪なり。私の罪は弱い韓国の人間に生まれたが故の罪である。 弱き韓国に生まれさえしなければ暗殺事件なんか起こさなかったというそういう意味でありまして、えー、これはかみしめると実に重い言葉ですな。なんで俺の国はこんなに弱いんだ。 そうか。日本への恨み節とかじゃないんですね。ないんですね。弱き韓国への、うんえー、その一種、悔いみたいなもの、怒りみたいなものを、安順魂は最後の言葉としたという。これはおそらくこの資料を持ってるのは日本側だと思いますから、まあ、韓国側に渡してもまた捏造って言われちゃうのかな。はい、このあたり、安順魂という青年、やっぱりなんかこう、真っから韓国の未来を、あの、案じたんですな。 はいえー、でなんですが、はい、ここで終わらないんですよ。はい、黒金さんの冠中水泳は、はい。こっから黒金さんはまた不思議なことを言い始めるんですよ。さあ、行きますよ。はい、アンジュンコンの狂気は、ベルギー製7連発ブローニングという拳銃。このマッ 全く同じ拳銃が別の暗殺事件でも使われるんですん。第一次世界大戦の発火点になったあの事件。オーストラリア皇太子がサラエボで王女と共にセルビア民族主義青年に暗殺されるという事件。はい、その時の拳銃がベルギー製 FN 製7連発ブローニング拳銃。うん、この ベルギー製ブローニング拳銃。これをですね、はい、しきりに買い集めていたという人物が判明してるんです。はい。レーニン。えレーニンレーニン。なんかまた、すごい突飛な、意外なところに来ましたね。えー、伊藤の暗殺から、あこのお、同じ拳銃で、オーストリア皇太子と、 が、サラエボで、王女と共にセルビアの青年に暗殺されるという事件は、わずか5年後なんです、起こったのは。はい。その時に、この拳銃のみを辿って行くと、この拳銃を大量に持っていたのが、レーニンなんてあります。はい。ということは、伊藤博文暗殺事件の裏側にいたのは、もしかすると、<笑>レーニンかもしれないという。すごい解釈ですね。これは、 そういう、なんかあるのかと。実はあるんです。伊藤はですね、何をやろうかとし、何をやろうとしてたかというと、日露戦争の後の話ですね。はあ、で、はい、日露戦争でボロボロになったロシアなんでありますが、伊藤はある思いがあって、そのロシアを立て直すべく、貿易協定をロシアと結ぼうとしてたんですよ。 で、ロシアをある意味では復権させようと。はい、力をつけさせて、日本と平和友好条約を結ぼうとしてた、うん。そのロシアが元気になれると一番困るのが、実は、ソビエトを作ろうとしていたレーニンだったという。うん。ヨーロッパ全体を大混乱に陥れるために、 イギリス、フランスも巻き込む大戦までに広げるために暗躍した例に、つまり、ヨーロッパの列強が介入できない大混乱をどうしてももう一方で起こしたかった、うん。その間に、ロシアに革命を起こし、ソビエトを作るという。いや、解釈としては興味深いし、なんかある意味説得力がありますけれども、ね、これは黒金さんの解釈なんですかそうです。 だけど、綺麗にはまるんですね。<笑>そうですね。ソビエトを夢見るレーニンには邪魔者であったと、伊藤が。うん、そして、日英同盟を主張する山形有朋と、激しく伊藤は対立していたから。えー、ブローニング拳銃の謎は、国際政治の複雑さと見るべきで、うん、世界史という高いところから俯瞰してみると、別の大きな政治的潮流が、 そこに見えてくるのではないかと。でね、これ有名な話ですけど、レーニンのカバンの内側には明治天皇の写真が貼ってあったっていう。本当にうん。これは事実としてあるんだ。えー、これなんでかっていうと、ロシアをやっつけてくれれば革命が起こしやすいから。ところが、それから日露戦争から数年後、伊藤はそのロシアを立て直すべく商売の協定を結ぼうとしたのが裏切ったな、伊藤っていう。う こうやって考えると、黒幕ってのは案外。この次また明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。えー、日刊紙日中紙というものをもう一度取り上げる意味で、えー、まあ、その交際ですな、衰えたり、栄えたりということで、えー、貫中水泳と題してお送りしております。はい。これすべて黒金博さんの、冠中水泳と武士道という角川学園出版からの一冊にネタを求めております。読んでて、後半の方の、えー、ちょっとこう、国際政治における陰謀説、面白かったですね。 面白いですけど、うん、割とこう全部こう、納得いくことが多い中で。うんうんうん、何か、いや、それはないよっていう突っ込みどころっていうのはないんですか。ありえないでしょうみたいな。意外とないんだよな、俺。現場に十何発銃弾が飛び交ったっていうのは、俺全然知らなかったよ。はい、てから、アンジュンコンさん一人がやったというんじゃなくて、他にもいたっていうことを考えると、うん、これは。 単なる愛国心による単独犯じゃなくて、組織犯罪これは相当後ろに何かいないと。うん。うん、それから、ブローニング銃ですよね、ベルギー製の。それを、アンジュンコンという朝鮮の青年が持ってたっていう。これだって、その青年が手に入れるためには、ベルギー製ブローニングっていうのはかなり遠い存在。 うん、相当でかい組織じゃないと、うんね、この拳銃いいよってのは進められないという。ただの一人の青年ですもんね、うん。それがね、全く同じように、セルビアの民族主義の青年と同じ拳銃というところが、なんだかね、うー、んうんうん。えー、まあ歴史に興味のない方もたくさんあるかもしれませんが、えー、まあ歴史認識の違いということで日中間が激くしてるんだったらば、 いっそのこと、この150年間を、その被害をこむった、えー、ということの他に、もう一つこう高い次元で見ないと、なんかこう見えてこないような気がするんですな。で、あの、あまりこう楽しい話がいっぱい出てこなくて、こうに、2週間皆さんもね、なんか、そうは思わないとかね、いやー、韓国だって、いや、中国だって、反論もあろうと思いますが、この議論という、この、 韓国をどう思う中国をどう思うに関しては、これもう明治からずーっと非常にこう大きく揺れてるんですな。か、うん、つ海舟と複雑行き地から揉めてるんですよ。はい。海舟は幕末期欧米列強に、この、こうするためには、こう反撃するためには、どうしても日本、朝鮮、新朝、この三国が同盟で結ばれるべきだ。 この説をずーっとカツ海舟は言ってるんですね。カツが言ってるのは日本、朝鮮、新朝。この三カ国がアジア同盟を結んでインドを救うんだ。アジアはそのようにして守らなければならない。でそうカツは言ってるんですね。で、そのためにカツが具体的に出したのは、海軍力を結集し、この2他の二カ国にも協力してもらって、 えー、それぞれアジア艦隊をそこに浮かべよう。で、アジア艦隊の寄港地は神戸、対島、富山、天津。ここにアジア艦隊、連合艦隊を浮かべるんだ。ところが、これとは対して、そんなことは勝つのほらだと言い捨てたのが福沢諭吉です。朝鮮と新朝の能力に福沢は絶望しております。 もうこの国は何を言ってもダメなんだと言っとるんですな、福沢は。福沢が一番絶望したのは、朝鮮と新朝にインドを救う気なんかさらっさらないっていう。で、ついに脱アロン。もうアジアの仲間を求めるのはやめようと、日本は。で、脱アロンを発表します。はい。あはアジアではなく新朝の中華思想。これがもう、元凶であると。 対して、海修は、朝鮮は古代日本のお師匠さんである。これ、ちゃんと書いております。で、悪いのは李氏朝鮮だ。清朝は、この、真という国ではなくて、社会なんだ。国家ではない。だから、利子と真さえ滅べば、必ず、インドを共に救おうという、アジアの知史がこの両国から出現するはずだと、カツは説いた。カツはいいでしょインドを救って初めて、あの、 このアジアというのは一つに結束できるっていう。ところが、やっぱ福沢は納得しない。両国を顔面野蛮と切り捨て、えこの両国には抵抗精神がないんだと。えだからもう両国を頼りにするのはやめようと言い続けるんですね。え今、この福沢さんはこの両国ですね、中国と韓国で侵略主義の右翼という扱いになっておりますが、 これは両国の方に言いたいんですがね、特に朝鮮、あるいは韓国の方に聞いてほしいんですが、福沢、脱亜論を唱えながら、李氏朝鮮に絶望しながらも、最も朝鮮からの留学生を慶応に多く黙って引き受けたんですよ。その辺、福沢のことはあんまり嫌いにならないでください。で、勝は生涯、新と朝鮮から、 アジアを救うプシシが現れると信じ続けます。はい。晩年の口癖。おせえなぁ。うん。かつは待ち続けたんでありますなぁ、うんえー。そういう意味で私どもが今、冠中でこういろいろ悩んでおりますが、この悩み、えー、近年のことではないんですな。えー、福沢と 回収の頃からずっと支援し続けているということなんでありますね、えー。そういう意味では私どもはやっぱり勝と福沢の悩みを受け継いで悩み続けるというのが日本の使命仕事ではないかというね。最後結構明るくなったな。そうですね。<笑><笑>一瞬目ちょっと暗かったですけれど。暗<笑>か っ, ったですけどね。はい。ここまで聞いてくだされば幸いでした。この続きまた来週別のネタで。